動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。この動画もし面白いと思ったらコメント、高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。前回動画で上野からこの上越市の高田までのおよそ8時間半に及ぶ移動の様子をご覧いただきました。色々と珍道中もあって楽しんでいただけたかなと思います。楽しんでいただけるといいなここがこの旅行企画の最初の目的地です。それはここになります。 高田 駅, 駅から観光マップここに高田城あるんですけれどもこの高田城の三重櫓というのがあるんですが実はこの高田城志公園桜の名所としても有名なんですねそしてちょうどここへの道すがらもう満開の桜を僕はたくさん沿線で見てきました関東の桜の方はもうほぼ散ってしまったので新潟はどうかなと心配してたんです昨日は夕方まで雨降ってましたしでもなんとか幸運にも曇りいい空でお天気の方もなんとか持ち 答えてくれてますのでともかく早く高田城址公園の桜見に行きましょうでは今回の旅も早速始めていきます現在地高田駅がここですねそして買い入れて こんな感じですか目指すは高田町公園そしてこの上越通りもすごいですね桜のイラストがびっしりここからここまで桜並木が続いているとそういうことですね楽しみだ 高田駅の駅前なんですけど、だいぶ寂しくはなってるんですけど、それでもなんか期待感が高まるような桜の花が立ちですね。なんとか間に合った感じじゃないでしょうか。あそこにはなんかホテルもあります。高田城はあの方角に行けばなんとか辿り着けるらしいので。 新潟相撲初めてなら上越市の高田に来るのも初めて全く勝手がわかりませんだからこそ逆にわくわくしますどんな風景が僕を待ってくれているのかの予想がつかない展開がすごく面白いその予想がつかない展開がやっぱり旅物の醍醐味だと思うんですね 神田公園この方向でなってるみたいです。とにかく歩いてみれば街の良さはわかります。司令部通りまで600メートルやっぱりやってましたね。ここには多分新潟で大きい銀行なのかな。銀行がありました大行銀行。 な丈ですかね。終りました。えー、いつか次回？時間があれば最初寄りたかったなー。高田には3時間も滞在できないんですよね。おーすごい見てください。この桜たちまさに満開。 歩いて 300m のところに病院がありました結構大きい病院じゃないですか名前知名度病院だそうですさっきからずっとみなりの子供た人たちを見かけるんですけどあそっか今ちょうど入学式のシーズンですもんねもう何年前の話だよって感じなんですけど年を取ったな僕も というわけでまた新しい看板が見えてきましたちょっと大変だ大変ですよキャーリーケース持ちながらで、これが青田川散策の道画素です高田駅で見た桜並木ってこれのことだったのかもしれませんね き綺麗な川だそして向こう側にはまだ雪をかぶっている山々があそこにあります桜とのこのコントラストがもう素晴らしい最強すぎる自然の芸術を見ましたこれが普通にあるんですから高田城はどんな風なんでしょうねほんと楽しみだな 観光界の会場こっっちでよかったでかたす、はい、初めての土地全く土地感ゼロなんですけどなんとか合ってましたぼんぼりが見えるということはイベントごとがあるっていう証拠なんで行ってみましょうでもやっぱりちょっとずつ桜の時期が終わり始めてますね 上越教育大学附属小学校だそうです桜が綺麗ですねそして桜に入る校舎だと思いましたほんと綺麗な校舎だなあれだと思いますね警備員さんが立ってるから多分ここだ多分あれはすきじゃないですか今枯れてるけどやっぱりここだ高田城着きましたこの証拠に案内看板に高田城三十櫓って書いてありますそしてその背後にもやっぱり桜、はああ でもねまだこんなことで感動しまくってちゃいけませんよねここだけでもこんなに桜の花が綺麗花びらの絨毯た桜の花が舞い散ってますよそしてね多分あれ陽光山なのかな すごいですよ、これほんとね日本海側の桜本当にすごいで色がねやっぱり冬の厳しさを体験してるからちょっと関東ともまた違う色合いなんですよ完全に散ってしまって葉桜になっちゃった桜もありますけどねそれでも全然綺麗あそこにね水色の橋があるのであれを渡って高田城にの中に入ります 西堀橋。西堀橋にまたぎます。登りの様子、こんな感じですね。 遠くにには本当にまだ雪化粧した山があるそしてこの桜桜の名所いっぱいあるけど雪と一緒に桜が見られる場所そんなにないそんな気がしますよここをくぐって中に入っていくみたいです向こう側 上越市の歴史博物館があります今年の高田城市公園の観光館には例年とは違うルールがあるそうですそれは予定が出店してるんですけど公園内での飲食は感染症対策の観点からご遠慮くださいということで通達が出てます予定で何かテイクアウトのメニューを買ってもここでは食べないでくださいということですね森が見えましたよ 三十ヤグこっちです。行ってきましょう。いやーもうすごいな。すごい。あ、すごい。もうすもうもう本当すぐ近くで見えた。いやー本当三十ヤグラが本当すぐ近くに見えた。いやーこれは絵になるなー。いやーすごい。クレープ屋さんがあります。シボート乗り場。ここでボートに乗れるわけだ。 ちょっとこれね、あんまり映しちゃいけないのかもしれないけどちょっと痛ましいのを見ちゃいました多分これ水難事故があってそれで亡くなられた人の供養をしてるんですよね多分これああ生見た靴生見た靴安らかにお眠りくださいこれですねすごいな 桜の花がちょっと寂しい状況になってますけどこれは絵になるなちょっと登ってみます矢倉から見える景色見てみたいここには高田藩の歴史が書いてありますね見てください最初の城主松平忠です国高60万石 ちょっとそんな悲しい物語もある高田城なんですけど恐れ入りました高田城の30櫓上がるには310円かかります歴史博物館とセットでいくと510円なのでみか巻共通券購入がおすすめだそうですそれの段取りはしていなかった というわけでここから桜と一緒に三重櫓を眺めて僕が撤収します。 こういうい楽しい時に縁日の屋台本当にいいですよねたこ焼き屋さんがあるちょっと買っていきまーす先ほどのたこ焼き屋さんでたこ焼きいただきました5個で600円屋台クオリティであればまあ妥当な金額だと思いますちなみに今回ここの屋台で1000円のバジェットで組んでみましたあと残り400円400円で何か美味しいものをゲットできるでしょうかやってみたいと思います これななんんかかいいいじゃないです唐揚げしかも唐揚げのショー400円良さそうじゃないですか買っていきましょう先ほどの唐揚げ屋さんで唐揚げのショーいただいてきましたこれが唐揚げのショーです公園内で飲食やっぱりできませんから先ほどのたこ焼きとこちらの唐揚げまた別の動画でレビューしたいと思います今日富山で一泊しますからね 今回の動画はいかがだったでしょうかこの動画面白いと思っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。桜満開の高田城市公園からお別れです。最後まで見ていただいてありがとうございました。